皆様ごきげんよう久めですキャラクターボイスはずきゆかりでお届けしています6月9日海底探索ガテリア号のイベントが始まりました一通りの説明を受けてもまるで理解できないまま実践投入される感じ悪くないですねとりあえず何もわからないまま突撃してみましょうルールが分かってないがゆえの最初の地雷行動です まだネジが集まっていないのに、ネジを集めるのを放棄して迷子になってます。最初のプレイなので、左のミニマップを理解できてなかったんですね。ただ、今回はなんだか結果オーライみたいな形になってました。ここの面白ポイントも見逃せません。タイムアップに焦って、船に戻ってきてしまいました。脱出できずに置いていかれると勘違いしていたようです。その後も色々と見るに耐えないプレイをやり続け、なんだかんだで最終パートになりました。 お宝を回収するとエールを使えないというルールはここでも健在なのですがこの時は気づいてませんでしたなのになぜエールが飛んできているかというとお宝を回収せずにエール係に徹している人たちがいるからです エール係がいないと船まで戻れずにみんな溺れてしまいますが、かといってエール係が多すぎても宝箱が回収できなくてスコアが伸びない。これは本当に難しいところですね。個人スコアがなくて団体スコアのみになっているのもこういうゲームだからなのでしょう。というわけで何もわからなかった初見プレイは終わりました。この後のプレイでハイスコアは14万点まで伸びましたが、それは別のお話です。